ここは英語脳を強化していくスタジオです。ビジネスの知識やテクノロジーに特化した内容を日本語と英語で聞き流していただけます。リラックスした時にゆっくり聞き流すことをお勧めします。はじめは英語と日本語で今日のテーマを届けます。その後は単語やフレーズを解説しながら インプットをアウトプットに変えていけるよう英語で一緒に考えていきましょう。このチャンネルは参加語を喋る私の体験をベースに力を抜き自然体のまま言葉をマスターしていく方法を伝えています。聞いてくれてありがとう。それではビジネス英語の時間を楽しんでください。 今日のテーマはコロナと企業ブームです。ぜひどんなふうに英語を流暢に話したいかをイメージしながら内容を聞いてください。それでは始めます。Disruption makes room for entrepreneurs, which is what is happening in the United States, but also in other major economies. We have to admit that we did not see this coming. 混乱は起業家の活動の場を作ります。これは米国だけではなく、他の経済大国でも起きている現象です。正直なところ、私たちはこの事態を予測していませんでした。ここの私たちというのは、 この記事を参考にしたマッキンゼ組織なのです。After all, small business formation fell during the 2008-9 financial crisis and grew only marginally during the 1990-91 and 2001 recessions.However, there is a remarkable wave of new small enterprises at the moment. There were more than 1.5 million new business applications in the United States alone in the third quarter of 2020. Nearly twice the amount for the same time in 2019. 結局のところ、中小企業の設立は2008年から2009年の金融危機の際に減少し、1990年から 1991年までそして2001年の不況の際にもわずかな成長にとどまっていましたしかし現在新しい小企業の波が出てきています2020年の第三半期には米国だけで150万件以上の新規事業の申請が行われこれは2019年の 同期の約2倍に当たります。Many of those businesses are one-person operations that may or may not survive. However, it's fascinating that the number of high-propensity business applications, meaning those most likely to convert into enterprises with payroll, has increased dramatically as well. By more than 50 in comparison to 2019申請されたビジネスの多くは個人営業で生き残るかどうかは分かりません。しかし面白いところ個人営業から人を雇う必要がある企業に育つ可能性のあるビジネスは2019年と比較して 50% 以上にも増加しています。 このエピソードのテキストは紹介文の中にあります。また、今回参考になった、まンゼンのオリジナルの記事もあります。テキストを見ながら学ぶことをお勧めします。それでは、単語を見ていきます。The first vocabulary is disruption.Disruption. 混 disruption. 乱。破壊。水をイメージしていただくと、水の流れを邪魔した何か。 はディスラプションなのです。で、こちらのディスラプションはコロナのことを指しています。The second one is recession.recession. Recession. 経済の不況。next one is one person operations.one person operation.one person はわかりやすいと思うんですけども、一人、個人なんですよね。operation は営業。 One person operations つまり個人事業主一人で営業することです。Next one.High propensity business 実はこれは専門用語で英語でもわからない方が多いと思うんですけどもこちらの意味は他の人を宿う可能性があるビジネスのことです。一人営業だとしたら他の人を宿う必要はないんですよね。 そして、経済の視点で見れば、それはそんなに良いことではありません。なので、政府は他人のために仕事も作り出す企業を好みます。その企業のことは、High Propensity Business です。こちらのビジネスの特徴は、支払いますよね。給料。その給料のことは、Payroll。Payroll。 Alright, now let's move on to the discussion topic. Discussion topic に入ります。What is your definition of work? What is your definition of work? あなたにとって仕事するというのは何ですか For some people, it is a way to make money so they can live a life they want. But for others, it is a way to express their talents. express their passion 仕事は人によって全く違うと思うんですけども仕事を単純にお金をもらう手段として見ている人もいれば自分のパッションと才能を引き出して成長させてくれるもの成長させてくれる手段と見ている方もいます So, what is your definition of work?What is it like to you? あなたにとって仕事はどういう意味ですか 最後まで聞いていただき誠にありがとうございます。私のウェブサイトにはたくさんの無料のギフトもありますので、ぜひ記事を確認するときにそれらを見てください。Hope to see you again!